無理は離婚までああこっからーレンチェンジを始めた段階でシーは左方向への旋回に入っていたようだステアリング操作をミスったなミスる以前にまともな運転してないんだけどなんで一車線だけまたげばいいのにそんなにハンドル切るの マイクロ SD カードを段ボールで送るアマゾンなのリフトアップの完全に悪い例出たなここらで本場のリフトアップをお見せしましょう写真シシから専用設計のバギータ空気圧を抑えた幅広のオフロードタイヤはウィリーするほどの MR レイアウトの中で前々と加速するこれ前見えないだろまあここ砂漠だしそれで何7カなわはじゃないから砂嵐の中の一瞬のエンジン音を聞き逃した方が死ぬ乗り物の声感覚で言わないでもらっていいすか 避けれなかった方が悪いっていうのは裁判長と保険業者と NHK 集金人しか言わないレベルのこと NHK の集金人を並べておけばとりあえず頭のおかしいメンツの完成頭がおかしいのはこっちも同じですな急な下り坂を自転車で飛ばしておいて案の定止まれなくなって自転車放り投げてジャンプすることもレベルそしてこれは一般通貨を信号通過しないにき逃してて草深夜帯の信号機とか最大のボトルネックなのどこで行くのかよ深夜の厚み半島 遅い中の分際で信号周期がゴミクソすぎて、10回くらいあれやりたくなる。深夜帯って、走ってる車も、き家とコンビニの店員も、ハズレ率が爆増するからな。車が当たりだとは言ってない。 上りから下りにかけてのカーブは先が見えないが、このレベルなら入り口でちょんとブレーキを踏んで、前荷重をかければ余裕。このチャンネルで晒される人の全体的な特徴として、まともに運転していない。高々時速40キロ程度、安全に走ることができていない。お客様救護のためって言って電車が遅延したら、みんな先にトイレ行っとけよとか、そのレベルで快速乗ってくんなよとか思うでしょお客様救護。あとまあ、雪道でスタックしてる奴がいたら、スタッドレスかチェーン持ってこいよって絶対思うだろ。 追いとつを起こした挙句に本線を封鎖して、大渋滞作ってるアホどもを見かけたら、まともに運転しろよって思うだろ。暑い季節の昼休みに外で走り回ってきて、5軒目に暑い暑いはめいてる男子がいたら、クールダウンの時間くらいもけとけよって思うでしょおい待てこいつ珍しいぞ。直線でダラダラ走るやつって、黄色信号は無視して、結局法律違反なのが一般的なのに。絞礼のマークが、昨日のおとるの海藻に貼る、絆走行に見えてきますな。バイク免許の座 凝ったアホの話みたいだ。危険性の理解と集中力のマネジメントもできない奴が、バイクで長旅とか一年は早かったんですよ。クロックスで富士山行ってそう。何百キロも走る泊まりの旅行に、空気圧どころかガソリン残量も気にせず出かけそう。あとなんか重大な忘れ物してそう。そういうの全部、自分の注意と意識の責任問題なのに、私不幸みたいな被害者ずらしそう。ネックスコには、もっとわかりやすい分岐を作ってほしい。 長くて読みづらいっていうタイプの人なの映画館でスマホ見てそうフードコートなんかで食事する時だけは確定でスマホ見てるよなかけてもいいぞワンクッションを挟んだダブルレインチェンジ見落としを減らす確実なムーブなのにどうしてそうなるアコードの人も接触寸前の制動が弱すぎるなぜブレーキを踏み込まなかったんだアホだろあれを回避できないのは理解に苦しむ ネットでホイール買うとき、穴の数を間違えるレベルだぞ。ハブラレルハブリング定期ハブボルトの系とピッチググっても出てくるかはうん。黒森港みたいないいホイールナット、地味にクソ高い。ちょっと、これまずいのでは。 剣を察して身を引いた。賢いぞ。三車線というわけでもないのに、路肩から回避するコースを取りましたな。数キロと短縮できないのに、わざわざセンターラインのない峠道を選ぶ人みたいだ。初見の山間部あるあるなんだよな。奥の方に行くと、山があるせいで迂回するしかない区間あるよな。面倒くさいんだよな。トンネルをぶち抜くほど栄えてない系そういう道を通らないと買い物にも行けない人、むっちゃだるそう。見た当て逃げしましたよあの人。首が痛いな。医者が後遺症持ちって言ったな。このパターンで行け。